皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。意外なことに、この僕のチャンネル、アフタービートギターチャンネルの動画をご覧いただいている方の中で、まだギターを持ってない、触ったことがない、弾いたことがないという方は、 こう、多いいみたいなんですよ。僕もかなりそれは意外なんですけれども今回はですねそんな方に向けてギターの面白さとか魅力とか単純に僕が何でギターが好きなのかとか、まあ、そんな話をつらつらさせていただこうかなと思います題してギターが欲しくなる動画と言いましょうか。とでも言いましょうか<笑>まあそんな感じでギターの魅力をですねバンバンババンッと語ってみたく思いますでこの動画を見るにあたってですね気をつけていただきたいことが1つだけあります それはまだギターを持ったことがない、触ったことがない、まだ持ってない、買ってないという方に向けた気をつけていただきたいことなんですけれども、この動画を見るとですね、普通にギターが欲しくなると思います。えー、動画を見終わった後、そのまま、ね、楽器屋さんにダッシュしてしまってもおかしくないぐらいギターが欲しくなると思うので、受験と か, なんかそういった感じで学業のこととか、もしくはその家庭のことを単純にお金がない、そういった理由で、 ギターに興味はあるけれども、今買うと非常にまずいという方はです、ね、見ないほうがよいと思います。<笑>見ないほうがよいと思いますという言い方もあれですけれども、まあ、ちょっと再生ボタンを押してこのページを離れたほうがよいかと思います。ちょっと、ね、その学業のこと、家庭のこと、その経済状況、そういうものが落ち着いてから、もう一回この動画を見ていただけるとよいかなと思います。本当、普通に動画を見終わったら、ギターが欲しくなると思うので、今買ったら非常にまずいという方は、気をつけてください。そんな感じです。 それでは、なんかそう考えるとあれですね。<笑>すごい危ない、危険な動画を見ている感じですね。大丈夫でしょうか。まあ、大丈夫でしょう。じゃあ、危険な話をスタートしてみます。危ない話をスタートしてみましょう。危ない話をいきます。<音声>まず、今回はアコギを使ってその魅力をいろいろ語っていきたいなと思うんですけれども、<音声>僕が思うにその一番すごいところとしては、やっぱりこの機敏性といいますか、手軽さ。 ですよね。例えばそのピアノを持ち運ぼうと思うと、1人では絶対に無理だし、電子ピアノなんかに関しても10キロとかは、ね、結構ざらにありますし、軽くても5キロとか、そういった電子ピアノなんですけれども、その点、ね、ギターなんていうのと2キロとかそのぐらい、運びだったら2キロないかもしれませんね。で、まあ、サイズはそこそこあると別に、ね、1人の人間が、大人が持って歩くには全然不自由しないような大きさですし、たまに邪魔くさいときありますけれども。 そういった意味でも、うん、この気軽さは非常に特筆すべきところかなと思います。で、この弦が6本あるがゆえに和音とかも、ね、気軽に出すことができるわけですよ例えば。例えばですよ、バイオリンなんかと比べたりとかすると、向こう側は弦4本で、なおかつあんまりこう和音とか出すのに長けてない楽器なので、基本的には単音を弾くことになるわけですよ。で、単音を弾くということは、 基本的には伴奏、バッキングが必要になるんですよね。もちろん、バイオリン1本の単音で素晴らしい演奏をする方、たくさんいらっしゃいますし、そういう音源というか、そういう曲もたくさんあるんですけれども、基本的にはやっぱり他の演奏者が一緒にいて成り立つというスタイルが多いかと思います。ところが、どっこい、アコギに関しては、1人で大体完結するんですよ。どこに持っていくに関しても、すごい気軽に持っていけて、なおかつ、 たくさん音が出せるから、1人で完結することもできると、こんなバランスのとれた楽器はないと思うんですよね。どうでしょうか、そん な, そんな魅力、この気軽さ。ベースとかねあの、太い4本弦のベースギターってやつですね、ベースなんかに関しても和音出せなくはないんですけど、基本的にはやっぱり単音楽器って感じですし、やっぱ和音を出してそのバッキングを安定させるというか、安定させるというか。 そういうのがまずギターの醍醐味かなと思います。で、弦が6本あるので、最初はすごい大変なんですよ。けど、大げさではなく、大げさではなく、ゼロからギターを始めました。今日からギターを始めました。その日からめっちゃ練習すれば、1ヶ月くらいでこのぐらいは弾けるようになります。大げさではなく。ちょっとやってみますと。 まあ、ちょっとパッと聞いた感じ、そんな面白くなさそうに聞こえるかもしれないんですけれども、これが自分の手から鳴っていると、ちょっと想像してみていただいていいですか。今までは人が演奏しているのとか、テレビで誰かが演奏しているのとか、もしくは動画の中で僕が演奏しているのとか、誰かが弾いているのを聴いている一方だったと思うんですけれども、自分の手からこの音が出てきたら、超やべえと思いま超超ややべべえ。超やべえですよ。 ここから出てきてき自分がしかも自分が弾いてるんですよ自分が演奏してるんですよこんな音が出てきたらやべえと思うと思うんですよ単純に1個行動を覚えてその押さえ方をねちょっとこう気をつけてであこんな感じかなっていう感じでで右手でワンオ ン, オン出した時もうこの時点で結構感動する人が多いんですよねうおなんかすげえ俺の手元から なんかふくようかな音が鳴っているみたいな感じで、でもこれは割と大げさではなくて、本当にそういうふうに感動する方、結構多いです。で、1か月ぐらい練習すれば、今みたいな感じで<音楽><音楽>、このぐらいのコードチェンジだったら、1か月ぐらい頑張ればなんとかな。 人によっては習得具合が違うので2ヶ月3ヶ月かかっちゃうかもしれませんけれども1月2月3月くらい頑張って練習をすれば途中でめげなければ挫折しなければちゃんと続ければこのぐらいは絶対にに弾けるようになります<音楽>。僕も結構いろんな生徒さんといいますかそのゼロから始める方を見てきてですね最初「大丈夫かな<笑>ちゃんと弾けるようになるかな?」ってすごい心配する方も実は多いんですけれどもなんだかんだでね続けていると。 なんかこうね、しんみりするときも多々あるので、もうその辺はもう断言させていただきます。早い遅いはあれども、えー、もう何歳でも大丈夫です。小学生でもいいし、中学生でもいいし、高校生、大学生、社会人、30代、40代、もしくは50代 の, その定年退職された方、たくさんの方いらっしゃいますけれども、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、そのぐらい頑張って練習し続ければ、普通のこのぐらいのコーチェンジは。 絶対にできるようになりますで。その自分の手元からねその綺麗なふくよかな、えー、和音とかでできたらすごい感動すると思いますし絶対にやべえなっていう感情を抱くと思います<笑>でもしそのコード進行とかコードチェンジとかが慣れてきたならば弾き語りとかしてみてもすごく面白いですよねバイオリンとかで弾き語りあるかもしれないんですけどもあんまり聞いたことがないですしピアノで弾き語りそれはそれで素晴らしいですけれどもやっぱりその機敏性というか どこかかかに持っていくことがなかなか難しいで、ベースで弾き語りもなくはないんですけれどもやっぱりギターの弾き語りってなるとやっぱり一番バランスがいいですねバランスがよい、まあ、悪く言えば、ね、その誰でもやってるというか、まあ、すごい平坦というか平凡ですけれども、まあ、そんだけ完成されたスタイル とといいいいうに解釈していただけるとよいかと思います。自分の手元からそんなコードの音がバーッとしてなんかこう自分の好きな曲をねなんかホニャホニャと歌ったりとかするともうそれはだすごい達成感といいますか絶対面白いというか絶対感動すると思うんですよ<笑>何でもいいんですけれどもなんかホニャーホニャーホニャーホニャホニャホニャ なんていう感じで、ね、その歌ったりとかすると、すごい面白いですよ。でそのギターの、ね、機敏性というか、手軽さ、故に、家の中で練習しているのが騒音とかの問題で厳しいという方になりましたら、夜練習するときは車の中で練習するという方はすごく多いですし、お昼とか、ね、天気の良い日は公園で練習する と, かという方もすごく多いです。何、えー、かスタジオとか借りてもいいんですけれども、一番また多いのが。 一番言い方はありか。またすごく多いのが、1人でカラオケに行って、そこで練習をするという方、何気に結構多いんですが、そういう感じで、どこでも持ち運べるというのは、やっぱりこうね、外せない、えー、絶対にこれはもうね、特筆すべきステータスだなと思います。ケースに入れて、もどこでも、もうエブリィベアです、もうどこに行っても演奏することができる、まあ、その騒音的にクリアできる場所だったら、どこでも演奏することができる、この手軽さはやっぱり魅力ですね。 でま、たそれがすごくうまくなってくると右手のストロークこの右手のリズムですねストロークというのはこの弦をかき鳴らすリズムだったりとか手順だったりとかそういうのをたくさん覚えてきたりとかするとギター1本だけでもたくさんの変化をつけることができると。例えば でも別に今あの、そんな難しいことをしているわけでもなくて、これまた本当1年くらい頑張って練習すれば絶対に習得できるような、結構シンプル、結構基本的な動作だったりします。こんなのが、ね、自分の手元からなっている と, ちょっと想像してみてください。やばくないですかやばくないですかで、この、なんだろうな。 ピアノとかと比べると、なんかごめんなさい、さっきからピアノと比べまくってますけれども、別にピアノが嫌いなわけじゃないですよ。単純に分かりやすいかなと思うからピアノの話がたくさん出てくるわけであって、別にピアノを憎んでいるわけではないので、その辺は誤解しないでください。ちょっとまたピアノと比べて話をしてみます。ピアノの場合は音域がすごく広いんですよ。低い音も出るし、高い音も出るし、そして同時に出せる和音としても、もうね、自分が押せる限りという感じなので、ほぼ無限です。 でもその点、ギターを見てみると、ギターの場合は一番低い音はそんなに低くないし、一番高い音はそんなに高くない。その音域自体が結構狭いですよね。狭いです。なので、その音域の自由度で言ったらピアノの方が全然上で、なんか横に自由度が高いって感じですかね。低い音もたくさん出るし、高い音もたくさん出ると。で、ギターの場合はなんかイメージとしてはこの辺、こんくらいしか出ないです。 なので横の自由度としては全然高くない。出せるは音数も弦が6本なので6個までしか音が出せないですし実際にその6個音を出せる場面っていうのもなかなかないんでまあ実際はその3本とか4本とか5本とかそのぐらいの本数で弾いていくわけなんですがそういった意味では全然自由度は高くないです。でも何が面白いかっていうとギターの場合はイメージとしてこう縦に自由度が高いんですよ。 縦に自由度は高いういととううことか分かりますでしょうか例えばそのそうだな、ピアノでミの音を弾いてみたとしますよね、ミの音。ピアノでミの音を強く弾けば、もちろん強いミが出て、弱, いミが 弱, い弱くミを弾けば、弱いミが出てくるという感じで、その強弱のメリハリはつけることができます。でも、ピアノの場合は基本的に弦を直接触らないので、強く弾くか弱く弾くか。 でしか表情1つの身をとっても強く弾くか、中くらいなのか、それとも弱いのか、本当に相当なのか、そんな感じで強弱による身の表現力しか出すことができないです。ところが、どこかギターの場合はです、ね、直接弦を触るわけです。なので、その強弱はもちろんどこで弾くのかとか、例えば爪で弾くのか、ぷよぷよしているお肉の部分で弾くのか。 でこの場所によっても、端っこで弾くのか、真ん中で弾くのか。こんな感じで、同じミの音でも、たくさんのいろんなミの音が出せるわけですね。ここがミの音だとしたら、ピアノの場合はなんかこのくらいです。ちょっとしか出せないです。でも、ギターの場合はもっといろんなミが出せるんです。たくさんのミ。一番わかりやすいのは、あれですね。ミの音でも。 なんかこういうバチンバチンで引っ張ったようなこういう音なんかちょっとこの弾けるような音ですかこういう表現はピアノでは絶対にできないような面白い興味深い要素 だと思いますおなじみでもいろんな目を出すことができると。こんな感じで、横に対してはそんなに自由度は正直高くないんですけれども、縦に対して の, この自由とか半端なくて、ここがまたすごく面白いんですよ。ピックを使うのか、指を使うのか、それとも爪を使うのか、お肉を使うのか、どこで弾くのか、それによっても全然表情は変わりますし、例えば今弾いたこういうシンプルなストロークのパターンとかでも、真ん中ら辺で、そ当と弾けば。 でできるわけです。これはもう直接弦を触っているからこそできる表現力という感じですね。まあ、ピアノの場合でも直接、ね、こう弦を触って、鍵盤バーッと弾いて、直接弦を触るような特殊奏法はあるんですけれども、基本的には弦は触らないじゃないですか。でも、ギターの場合は弦をベタベタベ タ, ベタと触りまくると。まあ、これは良い面もあって、悪い面としては、ちゃんと押さえないと音が出ないというのがデメリットという感じですね。 ピアノの場合はその鍵盤さえ押せればちゃんときれいな音は誰でも出せるんですけれどもギターの場合は左手がちゃんと押さえてないとどうしても音がきれいに出ない。うまくできればこういうどの音がするはずでもこういう音になってしまったりとか。これはまあ 直接弦を触っているからこその難しさであり、デメリットでもあるんですけれども、まあ、それを補ってあまりあるほどの表現力を出すことができると。これはまたそこギターの特筆すべきポイントかなと思います。それで、ピアノなんかとまた比べると、ごめんなさい、別 に, あれですよ<笑>別にピアノが嫌 い, わけ嫌いなわけじゃないですよ。この直接弦を触って、こ, のこういうパーカッシブな音も出 す, わけ出すことができるわけですよ。これができるとまた面白い。えー、例えば、普通にこうストロークをするだけだったら。 な感じですけれども、指で弾くこととか、こう叩くことを覚えたりとかすると<音楽>、みたいな感じでパーカッシブな音を出すことができるわけですよ。なんかそのタンバリンとかカホンと か, なんかそういった感じ の, このパーカッションの要素を付け加えることができるということですね。で、さらにもっと上手くなってくると、ベースの要素も組み込むことができると。 ベースというのはう太い弦が4本貼ってある、このブンブンブンブンブンブンって単音で出す楽器のことです。例えば、ギターでベースの要素をこんな感じだっとするじゃないですか。それで、これ、ベースの要素とギターの要素を合体させたりとかすると、またすごく面白い やはりうまく行きなかったですけれども、 要素とか、ベースの要素、そしてこのギターの要素を組み合わせて、で、さらにこれなんか、ね、歌とか歌っちゃったりとかしたら、もう最強だなんて思いませんかしかもどこに運ぶこともできると、どこでも演奏することができる、そんな感じでございます。とりあえずまとめますと、どこでも持っていけるという要素、そしてこの縦の表現力、この2つがもうギターの最大の僕の中での魅力という感じでございます。さらにこれがうまくなってくるとね、そのピアノみたいに。 伴奏弾きなながら・・んていう感じで伴奏を弾きながらメロディを弾いたりとかもできるようになるんですけれどもこれはちょっとまあ難しいんですがこの辺までできるようになるとまあ まあ面白いまあ、面白い。もうどこ行っても、ね、ギターを弾くことができるし、まあ面白いという感じでございます。どうでしょうか。<笑>とりあえず、まだギターを触ったことがない方に向けて、一つ言っておきたいのは、そんな簡単ではないです。例えば、さっき僕はこの曲やったらすぐできますよなんて言ってたような、このコードのストロークなんかに関しても、 1時間とか2時間とか1日2日とか、そんなすぐにできるものではないです。うー少なくとも1週間くらいは、全然できない。指痛定し、なんか右手もうまくいかねえし、なんか余計な音が出てくるし、ノイズばっかりだし、全然和音きれいじゃねえし、もう嫌になってきたななんていうときが絶対に来るんですよで。それが早い人だったら1週間くらいで解決しますし、うー遅い人だったら3ヶ月くらいかかってしまうかもわからないです。 そんな感じで、その何かしらの黒は絶対にあるんですけれども、その黒を乗り越えた先の素晴らしさといいますか、魅力といいますか、面白さといいますか、それはもう計り知れないものがありますので、ぜひともです、ね、簡単じゃないけれども、簡単じゃないけれども、簡単じゃないけれども、えー、その魅力をです、ね、気づいていただけるとすごくうれしいなという感じです、まあ。練習をして、努力をして、習得をして、そのときの達成感といったら、まあという感じですよ。まあ面白い。まあ楽しい。でまあ わ、ね、からないことがあったらその僕のビデオがたくさんその YouTube 上にたくさんありますのでとりあえずギター買ってみたら初めてのアコーギっていう動画を見てみてもいいですしなんとなくエレキギターに興味が出てきたら初めてのエレキギターっていう動画を見てみてもいいですしスラム奏法とかそういった難しいことにチャレンジしてみてもいいですし滝沢ギター検定みたいなねああいう検定企画ものにちょっと手を出してみるのもいいと思いますし。 探せば僕のチャンネルの中でもすごいたくさんのコンテンツがあるし、練習材料とかそのヒントとかもたくさん転がっているので、ぜひそういうのをです、ね、たくさん活用してギターの魅力に気づいていただけるとうれしいなという感じでございます。どうでしょうか、ギターって面白そうだなって思っていただけましたかね。えー、そんな感じでひたすら僕がペラペラペラとしゃべるだけでしたけれども、ギターの魅力としては、 <笑>まだまだまだまだ語れることがあるんですけれども、とりあえずこの辺にしておきます。もし何か機会があれば、えー、続きを作ってみたいと思いますけれども、たぶん、どうだろうな、まあ、要望があったら考えてみます。そんな感じで、た、えー、って楽しいぜという動画でございました。またどこかでお会いいたしましょう。それでは、さようなら。<笑>